はい、こんにちは。慶次郎です。えー、イニシャル K に、木曽山の K で、ラーメン二郎で、慶次郎です。よろしくお願いします。えー、本日、えー、新しい、えー、アングルで、視聴者の皆さんは、おや今日はいつもと違うぞいつもと様子が違うぞと思っている皆さん。 そうです。勘がいいですね。あの、Mac を買いました。見てください、この Mac。これ、これ。新しい Mac。MacBook Pro です。あの、M2 Pro、M2 チップです。やばいです。しかも、初期設定が8、メモリが 8GB なのを欲張って 16GB で買いました。16メモリです。メモリっていうのは、調べたら、この iPhone ね、これね。あの、 8ギガのメモリがこれぐらいだとしたら16はこれぐらいこんぐらいいっぱい作業ができるっていうことで早いみたいですよほら見てこのデザイン見てこれなんかこのシルバーに何つ、えー、うのこのシンプルな作りでこのタッチパネルが感圧素材みたいなこのこれですね見えますか これですね。はい。すごい、使いやすい。でも、かたくなな Windows ユーザーだったせいで、なんも使い方がわかんない。だから、助けてほしい。みんな。MacBook、使い慣れてる人は、助けてほしい。ちょっと、教えてください。Mac に詳しい人、いろいろ。慶次郎を救ってほしい。おい、慶次郎、お前 MacBook、使えねえだろ。 一回は苦手なのに無理して Mac を買って一回スターバックスで MacBook 開いてみたけどなんか悲しくなるだろうそんなことしちゃってんおいあの何が困ってるってラジオの収録ができなくて困ったそこのパソコンねこれねこれあのプレミアプロ入れたはいいけどなんか データがうんねんとかさ、その互換性がうんねんとかさ、ちょっと分かんなくて困ってます。プレミアプロに詳しい人、教えてください。頼みます。で、あの、この、パソコンのレビューをしたいなと思って、まあ、一回、ちょっとじゃあ、見てみますね。こんな感じです。はい。今、持って、めっちゃ軽いです。はい。軽いでしょすげえ軽い。だって、前のパソコンが、ちょっと待ってね。ちょっと待って。前のパソコンが、これだった 富 士, 通富士通のパソコン超重いだってこの厚さがこんだけ見える厚さこれぐらい1回指で取るわこんぐらいの厚さで Mac がこれぐらい全然違うでしょほら全然違うんですよあと重さも違う ま, あのまず前のパソコンがこれぐらい重いで今のパソコンがこれぐらい めっちゃ軽い。はい、こんな感じで、めっちゃ軽いんですよ。で、あと、そうだな。なんか、俺、前のパソコンは、その、前、この、ペンキーっていうの、ここが、あの、モンスター用の字をこぼしてて、押しづらくなったの。例えば、ほら、もう押したら、潰れてたの。こことか、ほら、ほら、これ、取ってるの。 で全然おしつらい。でも、問題なのは、ここね。俺、天気好きだったの。この、天気ってさ、キーボードがあってさ、横の数字のところ、あの、ここの上の横の、この数字しかないの。うん、だから、天気欲しいなと思って。あと、俺、今まで、これを使ったの、Bluetooth の、えー、マウスね。これが、Mac に対応してないっていうのが、すんげえやりづらいっていうか、その、使え、なんか、 MacBook の用のマウスがね、たぶんいけなくて、これ何がいいかって、マウスの、この、これね、これ、戻るボタンが あ, あること、これ。これ大事なんですよ。あと、この微妙にこの親指のくぼみ、これがね、フィットしてすげえ使いやすかった。これ、これちなみに、チェンジアップの握りね、これこ。これがチェンジアップ。チェンジアップ。ストレストレ…ストレートがこれ。で チェンジアップがこれ。で、スライダーがこれ。スライダーこう。こう、スライダーこう。はい、以上、あの、MacBook のレビューでした。あ、そうだ。じゃあ MacBook のレビュー、あと何しようか。あ、外は、あの外はこんな感じになってます。あの、えっ、ー、と、こんな感じになってます。はい、外がこんな感じです。すげえ。 シンプルですね。いいですね。はい。あとは、そうだな。あいてっ、痛っていちょっと今、あの、後ろにあったシャープペンシルに指を刺しました。見えるかなはい。痛い。痛い。治りました。はい。あとね、そうだな。問題点がそうあと一個。今までは USB の穴。 USB の穴が1、2、3、4、4つついてたんですよ。だけど、MacBook ああの穴はここに2つね、こ こ, こ, こに、ここに2つ、あ の, なんうのこれタイプ C しかない。だから t y p e C の変換ケーブルを買わなきゃいけなくて、はい、変換ケーブルを買いました。はい、こんな感じです以上ですす以上ラバイ